you <music> ちゃんくんがパパの膝の上を要求する頻度がすごく増えました。これは甘えているということですがこれをするからストレスが逆に増えるんだとしたらちょっと悩ましいとこですね。ずっ とこうやって抱っこできる状態だったらいいんですけどやっぱり仕事を取ってこないと生活ができないのでですねお留守番もあるんだよジャン君バイ <笑>そんな動き。はい、えー、お届け物でーす。製造できました。すげー。硬、ま、い。スパイハムとか。肉だ。肉っていう言い方なのね。<笑><笑><笑>ありがてー。美味しそうだね。そうだね。うん、なんか立派なお餅。浜倉っていう名前で。 うまそうな感じが余計するね鎌倉ハム創業明治三十三年って書いてあるよ今鎌倉殿をやってるからね、うん、はいどうもありがとうございま す, います、えー、これで年末の食料が<笑><笑>そうなんかこのソーセージもめっちゃ美味しそうあ、ソーセージの下にもまだハム入ってた、うん、上手にボイルして食べましょういっぱいあこれステーキハムって書いてあるからちょっと厚みがあるんじゃない、えー ね、よかったね、くろが好きだね、はい。どうもありがとうございます。またまいいね、コーヒーだよ、きょっと、ほら。はい。ありがてい。ありがたいね。コーヒーはめっちゃありがたいね。いつもいつもあい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。はい。はい。じゃ ん, じゃんくん、ぽんちゃんも。ありがとうって言っといて。 ジャックとポンちゃんは、なんで自分たちのじゃないってわかるのかな、うん、そうだね、うん。チェックに出てきません。そうなの。詰めときとかだとすぐ出てくるのにね。不思ありがとうございます。ジャックン君。ジャックン君、家猫生活十一周年おめでとうございます。全然ボケボケです。ありがとうございまボケボケなんですよ。ここにポンちゃんがいるから。はい、ポンちゃん。 ちゃんもお祝いを言ってください。ジャン君、もう完全に隠れてます。よく寝ております。眩しい。眩しいやつ出したよ。十<笑> 1周年だよ、ジャン君。十一年もここにいるんだよ。<笑>あら、隠れた。ジャン君、十一周年おめでとう。おめでとう、お 薬を飲まされてちょっと不敵されている状態です。トイレに行っちゃいました。ちょっとなぜしくちょっといやいしました、ね。僕十一周年なのに。おいしいものじゃなくて薬でごめんねジャンク。電、うん、さあ、今日は生配信二回やるからね、ジャンク。いい顔してくださいね。うん。 お願いしますね。お父ちゃん、声気をつけてね。ほんまやね。あの、スチームやっとこうかな。うんうん、ということで、ジャン ん, くんおめでと う, でとう。ポンちゃん。ンちゃんあ、行かないで、ポンちゃん。おやすみなさい、ポンちゃん。うん、書類に、あ、キーボード乗ってる。キーボード乗らないで、ポンちゃん。あ、上行くの。はい、ジャン君。ジャン ん, くんおやすみ。 もすごいことになってるのら寝ます。机の